くださいプラチナエクスプレスのスタッフは交通信号を遵守するんです運転免許も船舶から航空機まで完備約束通りの帝国配送です道を塞いでもらっては困りますはっはいきますスラッシュ頼もしい打撃感要はスピード 最大加速で 自年移動ですかお客様は冗談がお上手ですね。そんな風に見えるほどものすごく早いのは間違いないですけどね。